それでは、計算基礎学1の第6回の授業を始めたいと思います。前回第5回では、次のようなことを行いました。フォーナー法による一変数多項式の評価について説明しまして、フォーナー法のアルゴリズムとの計算量について説明しました。それから後半では、フォーナー法の応用としまして、比較整数の二進十進変換、 それから小数や分数の二進・十進変換について説明をしました。で今回は多項式や多倍調整数の乗算ですとか、それから多項式の乗用付きの乗算について解説していきたいと思います。テキストではそれぞれセクションの 2.3、2.4 の内容となりますので、必要な方はそのテキストも合わせてご覧ください。 では、まずテキストですと21ページ、多項式や多倍調整数の上段の話から入りたいと思います。でここでは、そのセクションの 2.3.1 で、えっと、まず一変数多項式の上段という話から始まっています。えっと、まず、えっと、一変数多項式については、その記号ですとか加算については、 以前の授業で導入しておりましたので、まあ、いきなりなんですけど、こう例題から入りましょう。今、多項式、一元素多項式ですね、AX と BX が与えられているものとします。各係数は整数でして、AX は3次の多項式、それから BX は1次の多項式ですね。3次の多項式と1次の多項式の積を計算するということなんですけれども、 これは、あの、ご覧いただいてわかるように、その、まあ、係数同士の掛け算を繰り返すわけですね。えっ、ー、と、まず、と、まあ、まず、えっと、A の係数を並べて、で、その下の行に B の係数を並べて、で、えっ、ー、と、まず、ここ、次の行ですね、この線の位置すぐ下の行、上から3行目では、これは、あの、A の各係数に、と、B0 ですから、BX の定数項を、 かけた数を順番に計算していくとでその下の行では、AX の各係数に、この、えー、と B1 ですね、X の項、X の係数を順にかけたものを計算していくと。で最後に、それぞれの次数に出てきたその係数を加えることで、この AB の積 CX の同係数を求めると。 いう形になりますですので、えっと、まあこれはについてはですね、これはあの我々がです、ね、今まで行ってきた一変数多項式の係数を並べた筆算の形をそのままアルゴリズムに直すということになります。で、この筆算をです、ね、アルゴリズムに直したのは、このこちらのスライドにあるようなアルゴリズムとなります。 一変数多項式の両段で AX と BX の積でしてで出力としては AX が今そうです、ね、K 字の多項式それから BX は M 字の多項式としておりますので出力の CX は K プラス M 字の多項式ですねで以前質問がありましたけれども こ, のここのイコールというのは CX は AX と BX の積を満たすという条件を課したという意味で書いておりますで アルゴリズムのその各行ですね。次中身を見てみましょう、えーと。まず1行目なんですけれども、これは何をやっているかというと、えっ、ー、と、i が0から k プラス m までの繰り返しで、この ci に0を代入しています。これは何をやるかというと、これはあの、そうですね、あのコンピューターのプログラムでは初期化とも言われる操作ですけれども、 の CX の各で、えー、まずその CX の計算の前の準備をしておくということです。で、次の2行目ですね。2行目にやはりあのループがあるんですけれども、このループはですね、i が0から k の間を動くループがあって、でその中にさらにループが入れ子に入っております。 この中の、中側のループはですね、j が0から m まで動くと。で、えー、と何をやっているのかなっていうとですね、えっ、ー、と c、えー、c の i、j、あ、違う、c の i プラス j という係数に、a の i という係数と b の j という係数を加えて、c の i プラス j という係数に代入するということをやっております。 でこれは、ちょっと一見ですね、なんでこれ二重ループになっているんだっていうのが、ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、筆算にまず戻ってみましょう。筆算に戻ってみましょう。でそうしますと、えっ、ー、と、とね、えっ、ー、と、これ i が、i が、i が0から k ですね。i が0から k ですから、0。 ああ、なるほどね。えっ、ー、と、ちょっとそうですね。ちょっとこれは、そうか。順番の逆だったは良かったかもしれませんけど、と、はい、まあ、0ですね。えっ、ー、と、まあ、こんな風にですね、この筆算の場合には、えっ、ー、と、例えばこの筆算の場合ですと、このかける方 の, あの B の係数、BX の係数を一個固定するわけですね。えっ、ー、と、例えば、この行ですと、 あの B の係数を B0 に固定してで A0A1A2A3 というふうにこう A の係数の方を動かしてかけるということを繰り返したわけですね。でこれが終わったら今度はこの B の係数を今度 B1 に切り替えてでまたこれを B1 と今度は A0A1A2A3 というふうにあの A の係数を変えながら積を取ったということになります。とこのようにこの筆算の中ではあの暗黙のうちに 先ほどののアルルゴリズムででは二重のループができてて、いましてでこの場合ですと、この B0、B1 っていうこの B に関するループが外側のループで、で、A0、A1、a 二、A3 というのが内側のループというふうに思っていただけると結構です。という形で、その筆算に相当する計算を行いますと、その最終的にはこの C0 から C4 としてその求めるこの係数が、 出てきますのでああの、C4、C0 から C4 にですね、そのこれらの結果が代入されておりますので、最後、3行目では、その C0 から C の K プラス M の係数を並べた多項式に相当するものをですね、係数の組みをリターン分で返して、計算を終了するという流れになります。ここまでいいでしょうか。 えー、さてと今度はですねこのアルゴリズムにおける一辺相対合式の乗算の計算量の見積もりを行いたいと思いますでここではその整数の加減上乗の回数をあの単位として行いますとあのさ以前ですね計算量の単位としてその1ワードの数の加減上乗をあの単位にしますということを あの言ったんですけれどもと場合問題によってですねそのい、いきなりその1ワード の, あの数の加減乗除単位にして、その計算量を見積もりというのは難しい場合があります。例えば、あのこ今回のようなその一元相対公式の掛け算ですと、まあ、一般にはです、ね、この AI とか BJ にその多倍調の数が入ってきたりすることもあるわけですね。でそうすると、じゃあ そ, ののそれらの係数の そのワード数も考慮して計算量を出さなければならないんですけれどもそれをいっぺんにやるにはちょっと難しい場合があるのでそういう時にはとりあえずあの数の大きさ数の長さはどのくらい長くてもいいから A0 と B0 の掛け算を1回というふうにですねその各整数同士の加減乗除算を1回という単位でまずそういう形で計算量の見積もりをしてみます。で えー、実際にその見積もりに入りますけれども、まず最初、えー、と1行目はですね、えー、とフォアループであの繰り返しが起こっているんですが、でそこので行われている計算というのはこの CI に0を代入するという操作ですね。一応代入は無視します。代入は計算量の見積もりから無視しますというあのルールを設けてましたので、この代入は無視とします。で、次に、えー、と2行目なんですけれども、 これまず、あの外側のループですね。i に関するあのループが何回繰り返されるかっていうと、i がゼロから k の範囲を動きますから、まあゼ0、1、2、3、4、5、6、7、k ってことで、ループ k プラス一回の繰り返しが起こっていることがわかります。でさらに、その中でですね、i の一回のループの中で、今度は j のループがで繰り返しが発生するわけですね。で、その j の繰り返し何回起きているかっていうと、これも、j の変数、 J が動く範囲を見ますと0から M までの範囲を0123456っていうふうに動きますから、えー、この J に関する繰り返しは M プラス1回、えー、起こっているということになりますでいよいよその今度はその J のループの中でその指則演算が何回発生しているかということをこう見ます と, とまず AI と BJ をかける乗算が1回ですねそれから えー、C の i プラス J に AIBJ を加えるという加算が1回。合計2回の指則演算が入っています。で、えー、最後、3行目のリターンっていうのは、これは計算量の見積もりには加えないということを今、前から言ってますので、加えません。ということで、そのこの乗算全体に現れる、まず、指則演算の回数ですね。 指則演算の回数が、えー、っと、まあ、2ですね、二えー、っと、これは、あの、ループ、この J のループの中で、指、え、則、ー、演算が2回行われていて、それが、えー、っと、J のループが M プラス1回、それから、えー、っと、I のループが K プラス1回繰り返されますので、 指則演算の回数は2の2かける k プラス1かける m プラス1回ということになります。で、これを、ラージシータで全金表示しますと、ラージシータの km ということになりまして、えー、km ということになりまして、で、この意味するところはですね、あのーまあ、一線素多項式の乗算の計算量というのは、 えっ、ー、と、与えられた2つの多項式 AX と BX の、まあ、次数の積に比例すると。あの、まあ、係数の演算回数ですね。だから、係数を、あの、加減上々1回として見た場合の、計算演算回数は、えっ、ー、と、各多項式の次数の積に比例するということがわかります。で、まあ、その上でですね、その、例えば、あの、AX とか BX の係数に、えー、実は、あの、めちゃめちゃ、 計算数の長い数が入ってきましたよとかっていう場合には、今度はその各係数のワード数単位でのですね、計算量の見積もりが必要になってくる場合があります。で、えー、とそのような場合にはですね、まず、えっと、次、これから述べますその多倍調の整数 の, あの乗算 の, あの計算量を見積もるということが必要になってきますので、えっと、次はですね、その 多倍調整数と、まず単精度の整数の上段の計算、えーと、上段のですね、アルゴリズムと、それからあの計算量の見積もりを、えー、説明していきたいと思います。